こんにちはこんばんはどうもーてけぴーです前回はスタンダードアセットを使って遊んでいました前回の様子はこんな感じ今回は地形に草を生やそうと思いますえそれ前回やったけどそうなんですが前回はコードを書かずに生やしましたが今回はコードを書いてやってみようと思います地形に草を生やすというのは データ上ではどうなっているのでしょうかまずはそこからですね地形の歯車のアイコンを押すといろんな設定項目が出てきますその中のここ草のデータはディテールと呼ばれていますディテールの解像度とは地形のサイズ5 0 0メートルの中に 10。24個のディテールがあるという意味だと思います。だと思います。ですみません。正直よくわかってないんですよね。そういう意味だということにして進めていきます。計算しにくいので、地形のサイズを5。12にします。512メートルの中に10。24個のディテールつまり 1m ごとに2個のディテールがあるということです。各ディテールは？ 草がある場合、1、ない場合は0、というデータを持っています。コードで書くとこんな感じですね。二次元配列ってやつかな。この場合は、X、0、Y、0のところに草が生えている状態、ということです。また、ディテールはレイヤーで分かれています。 ここで追加した草がそれぞれのレイヤーに分かれています今は2つのレイヤーを追加していますこんな感じのコードを書きましたここにはセットしたいディテールの場所を指定しますここはレイヤーを指定しますここはさっきの二次元配列を入れます キーボードの位置を押すと草が変えるようにしましたついでにデバッグログを出すようにしていますなのでコンソールウィンドウを表示しておきますここに入れておこうかな 地形のインスペクターの中に入れます。ではプレイ。わかりにくいですが、一を押しました。 数の値を変更してもう一度プレイさっきの場所は0に変えたので草が消えて1にした場所に草が生えましたほう、なんとなく分かってきたような気がする分かりやすいようにもうちょっと大きくしてみます 1個ずつ書いていくのは面倒なので、こんな感じに書きました。縦横、10の範囲で、X が5以上の場合、1にします。ではプレイ10の範囲の半分のところに変えました。今度は Y が5以上の場合に1。 て半分に生えましたカメラの視点はほぼ前から見ています。X 軸、Z 軸はこうなっています。ディテールの X と Y はこの向きということなのでしょうか。もともと生えている草が消えないようにしたいです。ここを変えました。今のディテールのデータを取得してから、さっきと同じように X が5以上の場合、1にします。 ちょっと適当に草を生やしておきますではプレイもともとあった草を消さずに生やすことができました今度は草を生らす範囲を丸くしてみたいですよくわかっていないですがこんな感じのコードになりました合っているのかな ではプレイカメラが近すぎましたちょっと調整一応丸くなっていますね次はプレイヤーの近くにはやしてみようコードを書いていたらよくわからなくなってきましたがまあこんな感じになりました。 それでプレイしてみましょうコードが合っているかどうかわかりませんがそれらしく動いているようです。ただ キーボードの位置での操作はちょっとやりづらいですなのでマウスの左クリックにしました押している間ずっと入るようにしていますではプレイお走りながらく生やしてるえー、っとっていうか どういうゲームなの、これは今のところ草生やすだけのゲームです何それ今は Unity の勉強中なのでいろいろ試しています何かに応用できるかな<音楽>ちょっと応用したものを作ってみましたなんかスポーツカーみたいなのが増えてるけど そうです。どう見ても芝刈り機ですねいや、ちょっとそれは無理があるかとおっはやい草刈ってるゲームカットで動かしてマウスの左クリックで草刈りという感じで操作ししていますちょっとやりづらいかな 芝刈り機がドリフトしてる芝刈り機にするには色い々ろいろと調整が必要だな見た目とか速度とか おっとおっこちちゃったけど血ばかりきつくってどうするの最近はいろんなゲームがありますよねその中でも農業系のシシミュレーーョンゲームも流行っていますなのでそういうゲームの中で作物の収穫とか苗を植えたりとか家畜くな牧草を食べたりとかに使えたりするかなけど、 今回作ったこれも結構楽しいですあまり楽しさが伝わまらないかもしれませんが前回みたいにただスタンダードアセットで遊んでいるだけだけどね今回書いたコードもいろんなサイトを見て参考にしました調べるだけでかなり時間がかかりました覚えることがたくさんありますね何から手をつければいいのな ら, 目標を設定したらそうですね今回はいろんな課題も見つかりました 当面の目標を農業系シミュレーションゲームの作成としてやっていくのもいいかもしれませんねかなり時間がかかりそうだなまあ気長にやっていきますご視聴ありがとうございましたありがとうございました